Tonka won't go, Ninga, no, Niwan, Niwan, Hal, and I know, Niwan, and I know, Niwan, and I know. 立ち込め慣れで泣くわが向けまくそこまで。疑も忘れられ。一さ慣れの庭も、の庭も。そし立ち慣れて なおにぎりなりまね、おぎもにぎりわらななぎささのませ。ななりがりなりまねま、さもねんど。からんけねえものどけ、すべてにちむもにが、ななりがりなりまねま、さもねんど。 Ana.、Oh, no.